ますこのうちの錦、えー、北連下の大畑なんですがここ北浦そして霞ヶ浦青い空青い湖の色を、えー、イメージ出しましてそして金匠海の桜 の, の門の入っております三日月とそして、えー、蓮の花蓮の産地でございますそしておかげ舟ホカ舟の雰囲気とあと私 お前の色合いとイメージをブレンドさせたのがしたり、シュワーッと流れております。こんな感じで、うちの肌をあのいろいろなイベントのところで振っていっております。はい、肌のご紹介させていただきました。ありがとうございます。そ、え、れ、ー、では。